どっちで、ね、私の茶隅じゃ違う 私のジャスミチャと花つもみつもみ分かりますか、うん、あ、そうと見花は開いた開いて開いた匂いないこれつもみ匂い、うん、強い私お茶の葉は高山茶、台湾茶タイナンこれ中国茶メントなんちゃ全然違 う, うこれ農薬いっぱい1回だけこれ3回目大丈夫入れ方分かりますかわかりました。えー んでさいはい<笑>、はい、じゃあんい、漏れ買ってください。 普通的お茶阿里山的高山茶。嗯。嗯<笑><笑>。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。今嗯。来嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。全部嗯。嗯。嗯。嗯。て嗯。ます嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。わかりません。 あと10年20年はたくさん肉食べたらこれ数秒分かれます。<笑>